東京ニュース通信社2、QNG&OPS の1万3000字超ロングインタビュー、高画質12ページグラビアが掲載。長久保存版という和織り文に違わぬ内容となっており、ファンの間で注目を集めている。 キンプリのルーツであるジャニーズ JR 内ユニットミスターキー・ N ・ G ・ V ・ S ・ M ・ R ・プリンソマージュした果敢をこむった写真やメンバー5人のトークにそれぞれがポラロイドカメラで撮ったプライベート感満載の写真。詳細は実際に手に取ってほしいものですが和気あいあいとしたトークの端々にはやはり別れを感じさせるものがありましたね。女性編集者。 キンプリは5月22日をもって平野市要26、岸優太27、神宮寺優太25の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場、長瀬連24と高橋海斗24の同ユニットになる。そして平野と岸は退場後、 海外進出を意識して芸能活動をリスタートさせる可能性が高いと見られている一方で、神宮寺には引退説も浮上しつつあるというのだ。近く、いろいろな景色を見に行けた5年でした。似てだバイバイ感、前での女性編集者が続ける。 人従事さんは脱退を発表した、サイクシさんやヒラノさんと同じく海外進出に言及している、もののそれ以上にメンバーがこの先一人でも退場するという話が出た時に自分も退場させていただくということを本当に勝手ながら自分の中で決めていましたと明かしていました。これは、親友脱退は橋玄樹さん、26の脱退と退場を引きずっていると言われていますよね。 つまり、キシさんや平野さんに比べると、キンプリ脱退後も芸能活動を続ける動機が弱いわけです。そして、今回の DV ガイドなどのインタビューでも、どこか集大成というか、芸能活動をやりきった感じのニュアンスの言葉を残しているんです。今回の DV ガイドではメンバーがそれぞれアルバム、ミスター、 ご、に関して、ファンに感謝のコメントを寄せている。そこで神宮寺は、皆さんと一緒にいろいろな景色を見に行けた5年でした。本当に感謝しています。と、コメント。また、個人インタビューでもファンに対して、この先も、楽しく過ごしていきたいですね。それだけは変わらずに決めていることです。 と占めており、幸せに過ごすことはファンに約束しつつも、芸能活動を続けることは断言していなかった。そのため、神宮寺ファンの間では、神宮寺くんのメッセージもコメントもどんな雑誌でも常にバイバイに向かってんの本当しんどい TV ガイドの神宮寺のコメントなんか引退する雰囲気に見えても歌けど、神宮寺くん、引退する なんかテレビ誌のコメントが別れの言葉みたいになってるんやが、といった声が SNS に多く寄せられている。近く自分も喜ぶ応援側に回っているように感じられ、4月12日発売の DV ライフワンパブリッシングでもファンに対して、 お返しきれないぐらいのたくさんの愛情をいただいたことはずっと心の中に大切にしまってこれからもそれを持ちながら進みたいなと思います。みんなも自分の好きなこと頑張ってね。と、やはりファンに対しての別れとも受け取れるニュアンスのメッセージを送っていたこともあった。 3月13日発売の漫画雑誌、別込み、小学館に金プリ全員が登場した際も来年の春の自分に向けてメッセージをという質問に神宮寺さんはメンバーには素敵な楽曲を歌っていたり衣装を身にまとっていたりファンが喜びそうなことをしてくれていたら自分も喜ぶ、と。脱退する岸さんと平野さん。 残る長瀬さんと高橋さんを応援している一方で、そこに神宮寺さんはいない感じ。自分のことは見守る側のスタンスに移行しているような言い回しとも思えますよね。神宮寺さんは金プリのコンサートの演出を担当しているため、演出家としての評価がぐんぐん高まっていました。 それだけに、タレントとして活躍する表舞台からは去って、演出家など裏方業に回る可能性もあるのでは、という声も出てきていますね。全能。神宮寺たちが金プリを去るまで残すところを1ヶ月と少し。これからも公の場で、国民的彼氏の姿を見せてほしいものだが、近く、キュートな笑顔と男前なダンス。 人牛自由た国民的彼氏の異名に違わぬ完璧ビジュアルのダンスパフォーマンス、月読みの YouTube 再生数1億回突破を祝したファンへ向けたお礼のダンス動画。